陸上女子で岡山鶴山中3年のドルーリー守衛里が3日エントリーしていた全国中学生クロスカントリー大会5日滋賀県への出場を見送ると発表した。代理人を通じてコメントを出し、先日1月29日の晴れの国駅伝を経験して報道の方々への対応や周りの方々からの撮影や声かけの対象にとても不安を感じた。 と、理由を説明した。カナダ出身の父を持つドルーリーは、1月15日の全国都道府県大港女子駅伝の3区3キロで17人抜きと区間新記録の回送を見せ、一躍注目の存在となった。同29日の駅伝でも区間記録を更新する走りを披露していた。コメント。日本は平等に従る環境ゆえに、 天才が育ちにくいとされている中、日本の陸連というより、スポーツ庁が先頭に立っていく生命、安全面、トータル的にプロデュースする必要があると思います。天才をのばなしにするのでなく、しっかり国が守るべきでしょうね。これは良くない結果になってしまいましたね。 大学生のは和イラ選手でさえ、写真撮影など求めないでくださいって学校側が言う事態になっているのに、中学生に同じようなことしたら怖くて、競技続けたくなくなるよね。報道陣含め、大人は未来ある子供のことしっかり考えてあげないと、恐れていたことが現実になっています。選手の周辺の騒がしさが不安を感じるレベルになってしまっていることが明白。 大会関係者がよほど規制を加えて完全に選手を守られないと今後もこのようになってしまい結果として選手の能力を伸ばすどころかチャンスをなくし潰していってしまいます何とかしないと能力が高くおまけに容姿も鍛麗想像以上に過熱報道されて急な環境変化に恐れるのは無理はない整備が行き届くまで 大会は控えるしかない。選手の不利益にならないよう、陸連は早急に行動に移すべき。走ることが大好きという理由で陸上を始めた少女は、まだ中学生多感な年頃でもあるし、このままでは好きな陸上が嫌いにならないか心配をそっとしておいてあげたら高校駅伝やその後のインカレなどで活躍したら、また取り上げてあげればよいのでは。 ちょっと早くに注目されちゃったね。陸上の長距離は平気で1年以上タイムが伸びなかったりするけど、こんなに注目されたら、そういう期間に入った時に批判的なことを言う人も出てくるし、ピリオド。じっくり伸ばしてあげるには、マスコミがそっとしてあげることが一番だと思います。慎重になった方が良いと思います。 たちの悪いストーカーも出てきそうですし、マスコミもたちの悪いところが少なくありません。周りの大人たちがよくよく見張ってあげてほしいです。順調に成長して記録を伸ばしてください。期待しています。代理人をつけたのはベスト。マスメディアの圧力は半端ないからね。中高生のプライバシーなどメディア側は取材自主規制せよ。 先日地元のテレビ局が中学生に競技のち長々とインタビューするのを見てほんと呆れた。